改めまして、東京・学生で水翠と申します。 大変私どもではありますが今回のこの会場にて昨年度 の, 年部ワムスリの踊りなっております。これまで応援してくださったお客様そして祭りで関わった全ての方々に感謝を込めて精一杯演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしく それでは参りますいはっめぐる変わらいざ参る 想定に勝やっいやっいそうそうそうそう危険に寄り添うぜっかく飛ばせね みんなここに。 まる子りミスるは重要です Look, Insolent! <laughs> 見てなかったお客様に向かって。<笑><笑>